花のち晴第9話、キンプリヒラの仕様の、そんなの一択だろ。2億の視聴者がしゃ抜かれる。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンス、ヒラの仕様出演の連続ドラマ、花のち晴れえ男、ネクストシーズン TBS 系の第9話が6月12日に放送され、前回、 第8話の平均視聴率 9.6% から1ポイントダウンの 8.6% となった。いずれもビデオリサーチ調べ、石碑が蓄築。元作は、セレブが通う英徳学園を舞台にした、花より男子の新象で、かぐらぎホールディングスの御像誌、かぐらぎ場で、平野の仕様と、元はお金持ちだったが今は貧乏暮らしの江戸川音、杉咲花。 音の婚約者で東野園学院に通うエリート高校生、長谷天馬、中川大使、晴れに思いを寄せる人気モデルのメグリンこと西留めめみ、イートヨマリえ、恋模様を描く青春ラブストーリー。英徳に未来はないという落書きやメグリンのバースデーケーキが爆破されるなど、不穏な事件が続いている英徳学園。ある晩、帰宅途中の音は見知らぬ男二人組から、英徳に未来はないと顔にスプレーをかけられてしまう。 そこへ東南院学院の生徒回復会長、この絵人、カシマが通りかかり病院へ。幸い大きな怪我はなかったが、不穏な空気が漂うのだった。そんなことは知らない晴れと、正式な彼女に昇格したメグリンの交際は順調。週末に初デートの約束をし、晴れは父親に、正式にメグミさんとお付き合いすることになりましたと報告する。そして迎えた週末、 剣道の練習をしている天馬に差し入れをするため出かけた音は、この絵の男たちに音を襲うように頼み、金を支払う現場を目撃する。男たちは、音にスプレーをかけた二人組と同一人物だった。音はすぐに天馬に報告するが、天馬は信頼しているこの絵が犯人とはにわかに信じられず、何かの見間違いではと動揺する。自分を信頼してくれると思っていた音は、失意の表情できとに。 そこで、メグリンとデート中の晴れに出くわす。音の異変に気づいた晴れは、メグリンに、音のところに行ってと言われ追いかける。今回は、晴れの男にあふれるシーンが多く、ファンは胸キュンの連続だった。特に、音をすぐに信じなかったテンマに対して、なんで信じねえんだよ。そんなの一択だろ。会ってようが外れてようが、好きな女の言ってること信じなくてどうするんだよ。と短歌を切るシーン。晴れかっこよすぎて泣ける。 神回すぎる、晴れ、急成長しすぎ、間違いなく神楽義、ギよし、くん派だけど今回神楽ラかっこよすぎと絶賛されていた。これまでは何事も完璧な天馬に比べて、晴れは下手レキャラだったために、天馬の方がいい、天馬派という視聴者も多かったが、今回はこのシーン以外にも音への愛情あふれるシーンが多く、晴れにハートをしゃ抜かれた人が多いよう。放送開始当初は、 花男を超えられないのではないかと厳しい見方もあったが、回を追うごとに、物語の中の晴れもそれを演じる平野も大きく成長し、独自のファンを獲得した元作。間違いなく平野の代表作になったと言ってもいいだろう。次回予告では、いよいよ晴れと天馬が直接対決。F4 メンバーの西門房ふ郎、松田翔太の出演がほのめかされている。晴れとどのように絡むのか、そして音は天馬と晴れのどちらを選ぶのか。